どんな力も触れなければ等しく揺れようと恐れるに足りぬ力なのです。